キンプリの平野仕様と女優の平良優奈。双方が交際を匂わせているとしてたびたび話題になっているが、またしても平野が匂わせをしたとして、ファンからいい加減にしろという声が上がっている。平野は今月17日に放送されたオシャレイズム日本テレビ系にゲスト出演。 かねてから会いたかった人物として、おかずクラブのユイピーを挙げ、平野からのリクエストでスタジオに登場したユイピーとハグを交わしたのだった。平野のファンからは、ユイピーが羨ましい。という声と、共にユイピーは自分の顔がタイラユナの姉タイラ愛理に似ていると公言していたことに着目したようだ。過去にはタイラユナも、姉妹やで私の姉よから。 それがお前のやり方かー。という文章と、共にユイピーとのツーショット写真をツイッターに投稿していたことも発掘され、拡散。平優奈と仲がいから平野は UAP に会いたかったってことと平野ファンは怒りをつゆにしている。平野と平野に弱わせ疑惑は多数存在するが、その中でもファンに、交際は決定的、と言わしめたのは木目の一致だ。 テーブルの木目が一致はもはや伝説2017年、平野潮はテレビ番組で自宅のテーブルに乗っているペットのオカメインコの写真を公開した。その数ヶ月後、平優奈も自身のインスタグラムにテーブルが映った写真をアップしたのだが、そのテーブルの木目が平野のものと一致していることが判明。 同じテーブルであるとファンは断定し、同性疑惑が浮上したのだった。また同じく2017年、ジャニーズ JR として平野が出演したコンサートで平野はソロでラブソングを披露したのだが、その演出が平野との公開結婚式さながらであったとも言われている。平野の後ろのスクリーンには、 金プリのメンバー高橋山が描いた絵が映し出されたのだが、その女性がヒラのシルエットとそっくりだったためだ。また、複数の写真が描かれた絵も映し出されたが、その中の靴の絵もヒラがインスタグラムにアップした写真と似ていたと語り継がれている。もはや匂わせ伝説だ。 最近では、平がインスタグラムのストーリーに、左ハンドルのオープンカーの助手席に乗って畑が広がる道を疾走する動画を公開。しかし、平野の愛車も左ハンドルのオープンカーと言われており、雑誌のインタビューで理想のデートとして、空気の綺麗ない舎に行きたい、と答えていたことから匂わせとして、平野のインスタグラムは平野ファンから多くのバッシングがされることとなった。 なお、平野のインスタグラムは現在、どんな投稿をしても平野ファンからのバッシングで埋め尽くされる状態が続いている。交際の決定的な証拠があるわけではないが、平野は20代で結婚したい、なるべく早く結婚したい、とたびたび発言しており、いつ平野との結婚報告があるかわからないと、ファンは不安に駆られているようだ。 伊藤綾子は自身のブログで嵐のクズをちら見せ、二宮和也と伊藤綾子は二人で海外旅行に行く姿も週刊誌で報じられており、こちらは交際確実と見られている。しかし、平友なと同じく、伊藤も二宮との交際を匂わせていたということから、伊藤のことを敵視する二宮ファンが多い。例えば、伊藤は自身のブログで二宮が主演した映画、 プラチナデータの原作本を読んだと報告し、プラチナデータは映画化もされていましたね。これはゆっくり読む、と綴っていた。また、自撮りをした写真の後ろに嵐のコンサートグズと思われるクッションが写っていたり、本を写した写真に嵐の CD が見切れていたりすることもたびたび、二宮のメンバーカラーである、黄色が好きだとアピールしていたことも、ファンの反感を買ったようだ。 現在、伊藤のブロックは閉鎖されているが、閉鎖の原因は二宮ファンからのバッシングと言われている。 嵐が2020年いっぱいで活動を休止すると発表したことにより、二宮と伊藤の結婚時期も注目されているが、今月20日発売の週刊文春文芸春秋では、伊藤が2017年末に2020年には結婚できそうと話していたと報じた。この報道に一部の二宮ファンからは、 本当にややこだけは無理、二ノは目を覚まして、など悲痛の声が上がっており、やはり二宮と伊藤が結婚することだけは許せないようだ。これほどまでに嫌われる匂わせ。逆にブログや SNS で交際を連想させるような投稿が一切なければ賞賛されるが、それでも何かにつけて叩かれるのだから、ジャニーズアイドルとの恋愛は本当に大変そうだ。